走。 元旦3時56分です、えー、今年は実家に帰省してるんですけど、えー、これからね兄とその仲間たちと初日の出初詣でツーリングに行ってきます。 自い。 you って投げるんだうん。<笑><笑> ラーメン気になったんだよなブラックキングラーメンタピオカジュースとか寒くねおラーメン二つください、はい、ありがとうございますラーメン二つです1 2 0円になりますね、はい、これ福島のお店なんですかそうですね福島の郡山市にある、ね、はい。です渡ししました えっとしました。意外に本格的なだな。いただきます。じゃあペニショーガ天一つください。はい、うん。その後ね、天焼きも食んでちゃんと。 <ペー>うん、<笑>心行くまで切ってください。うん<スフ> 寒波襲来の中の初詣ツーリングとなったわけですが電熱アイテムのおかげでねなんとか無事に乗り切れましたもうね日が出てあったかくなってきましたね、えー、皆さん2022年もよろしくお願いいたします、えー、皆さんにとって良き1年となりますように